後半は昨年10月に一斉不妊巨勢手術を実施した大洲市の青島にフランス国営放送の取材が来たというレポートこうご期待犬や猫フェレットウサギハムスター小鳥など心配事は何でもご相談ください。一緒に解決ししていきましょう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 寝るのね、5時。早かったら4時半時。でも寝るの早い。何時ですか早かったら9時。<笑>いや、あのね、寝ようと思って寝るのやって気絶しと、うん。気絶疲れ切って。<笑> そ, うそうそう。<笑>なるほど。<笑>この子たちはまあ、もう一緒に。一緒に寝るんですかそ、うん、うなんやね。<笑>だけど、 2階でね、なんですけど、うん、これがもうそろそろ階段を上がれんように。え、ジェイク何歳って言ったんですか。ジェイクが12歳、三、うん、歳、十、う、三、ん、歳。うん。源次郎。源次郎声かわいいや。<笑>あの、紐また、またいきますよ。源次郎、紐またいりますよ。よ 綺麗な子だ<笑>ヤギはおるわ、ワンちゃんおるわ。何が後あと？あとニワトリ、ウコケ、カモ、ホロホロ鳥、<笑>あと猫。猫。すごいぐらいですか？ぐらいって十分だと思うんですけど、何年ぐらい前から？もうここに来て五年ぐらいで、はい。 まあちょっと趣味が高じて高じすぎじゃないですかうそうですね<笑>ちょっともうじゃあ本当に世話だけで朝から晩までかかりますよねもう朝そうですね5時ぐらいから仕事から帰ってまあ6時、7時まで仕事は別に守って る, はずあるまあ別で あ, あこれあくまでも趣味ですからいやいやいや<笑>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 あの卵であったり例えば、まあ、お肉であったりも自給自給足的なそうです ね, ねえもうあのー、まあ生き物をこうね、あのー、育てながらまた生き物に助けてもらいながら、はい、自給自足半自給自足みたいな、ね、まああのー、災害があった時とかは。ええ なんとか自分で生きていけるかな。疎開させてください。あ, あもういくらでも。<笑>ありがとうございます。はあ、今日あのお客さんは私あの泉栄さんを連れてきました。ケアドッグ協会の。はい、あはあ。今日ご覧になっていかがですか。もう素晴らしいとしか、はい、言いようがないですね。もうすごいあの。スケールも大きいし、していることもすごいし。 みんなみんながこう何本当に自然で自由で羨ましいなと思ってますけどでもこれを維持するのはすごい大変じゃないかなと思ってますどうですかまあ趣味の範囲ですから<笑>レベルがちょっと<笑>趣味のレベルが<笑>すごいですね め, めっちゃ犬がそっち行ってるんですけどこれはやっぱりど う, うあのーはい 寄っていく人と行かない人のこれ違いは何な何 か, か,、ね、かあるんですかね。<笑>まあ犬に慣れてらっしゃるからってのもね あ, あると思いますが種類は何という、えっと、ボーダーコリ ー, ボ ー, ダ ー, コリー牧羊犬ですよね。あ僕牧場されるからということで、うん。ではなくて、うん、ヤギより先にボーダーコリーをが来てはい。ももともとあのー ドッグスポーツとかアジリティとかそういうのしたくて飼い始めてあの同じボーダーコリーちゃんでも性格とか動きが全く違うんですね、うんまあ、このジェイクはもうおとなしくて癒される、うんはい、でこっちの小豆はもうまさに牧羊犬の感じで。 例えばあの夜ねスイカ畑のとこにあのハクビシンとか出てくるんですよ山だからねね。そうそうしたら夜ちょっと見回りに行った時にやっぱ お, 会えるんですよ、ね、おかけてくれる。そうそう何個かあのスイカ被害にあったけどけどハクビシンを追いかけてたらもうそれから被害なくなったんでお仕事してくれてる。 みさんどうですかこういう飼い方っていうのもあるんだなとこれがまあ本来の姿ですよねワーキングドッグでねすごいやっぱ自然でごフリーでストレスもなくこれがまあ一番自然でねだからこういう穏やかに、うん、優しい性格にこうなっていくのかなと思いますねヤギととか猫ちゃんんも仲良くでできるんですね何ですかそのハクビシンをえるとか、うん と違っていつも一緒にいる仲間かそういう区別はつくみたいでずっとヤギもいるし鶏まあ鶏も追えないしだ、うん、からやっぱりそういう見極めいうのをやっぱりボーダーコリってそういう理解能力いうのが僕要件だけど飯尾さんのあとすごくついてきてどんな存在ですか ちちゃゃんんとジェイクちゃんって常に生活している仲間というかお互いですよね。お互いまあ食べ物とかはこう提供するけどでも逆にこうそハクビシンを追いかけたりとかあのー、助けてもらってる部分あとこう。 結構お客さん来たりするけどそういう人たちに優しく接してくれるとかそういうふうな自分の犬は大丈夫よいても人にはこうちょっと警戒したりとか危 害, 加え、まあ、危害までいかんけどあの警戒したりする場合もあるけど。 アズキとジェイクはもう本当に誰が来ても優しく接してくれる。あも本当に優しいですよねこの子たちは。坂上さんそういうものなんですか ね, すねあ。このワンちゃんの特質っていうもんなんですかそれとも。うん、まあそのワンちゃんがねやっぱり人を癒してくれるってまあセラピー活動なんかでもそうですけどやっぱりこう人対人じゃない部分。 がすすごいなんかこう癒されますよねもう目を見て尻尾振ってくれるだけでねやっぱりうーんホッとするしこう和むというか和み方が違いますよねやっぱ初対面で会って話すよりこうねすごい歓迎されて尻尾振ってこうやって甘えてもらえる と, ほんと心からねね癒されますよ、ね、はいこの優しいジェイクちゃんあずきちゃんの飼い主さんとしてね見るという。 <笑>優しいい人ななのかなと思っちゃいますよね<笑>、うん、それはどうかちょっとわからないけど<笑>、あのー、やっぱりねなかなか最近たら犬飼えない事情とか動物飼えない事情の過程もあるんで、うん、そして、あのー、接したことない子どもたちが来た時に、あのー、やっぱり怖がったりする。で この小豆とかジェイクが尻尾振ってあの寄って行って当然噛みついたりとかそんなもしないか ら, から最初は怖がってるけどだんだんだんだん触れるようになって接するようになって言うていうなんで動物が犬が大丈夫になるとか、うん、まあ当然接し方とかそういうふうなはまたねあの教えてあげていかんと。 やっぱり犬の方もこう接し方によったら怖がる場合もあるか ら, からそういうのでね勉強になる子供たちにも動物をこう可愛がるとかそういうふうなんもできるようになったらまたねいいんじゃないんですかね。ジェイクと小豆は もう間違いなく最後までまあ、僕は誰が最後まで見てくれるかわからないけど<笑>まあとにかく犬たちは、はい、動物たちはち最後まで面倒見てあげるつもりで頑張っていきますこのワンちゃんたちの元気の秘訣ってどのとこですかあうち、あのー、で飼っているコッケの卵毎日あげて でまあここ走り回ってっていうのが自然と栄養とストレスなしで生きれるような環境じゃないですか今テレビを見てるワンちゃん相当羨まましがってると思いますよそうですね僕ちょっとこういう山で寂しいんですけど<笑>一人で<笑>動物第一で。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 津市長浜の青島行きフェリー乗り場たくさんの猫が住む島として世界的に有名になりました動物基金の皆さんですあの青島の一斉 TNR 以来またこんなに近くにお会いできるとは感激です。はい あの<笑>ちょうど昨年の10月で、えー、行いまして6ヶ月経ちましたので、はいえー、その後どうなっているのかということで事調査に来まししたそんんんななことされててるでですすかはいい手術して終わりじゃないんですねやはりですね、あのー、私どもの TNR というのはすぐやる全部やる続けるというこの続ける部分が大切なのでまだあの手術を前回できなかった子も今回あの。<笑> 見頭捕獲できましたし、はい、それも続けて手術に回したいと思います。ね、はい、あの十十一十二一二、まあ半年経ってご覧になってみていかがでしたか？はい、あの猫、ーね、の健康状態はすごく良くなってましたね。どう変わってました？えー、っとね、当時はガリガリに焦ってたり、あのー、怪我をしてたりしてた子がいたんですけども、まあほとんどの子はまるまる太って、あのー、性格も すごく優しく、前よりもなって、すごく平和な島になったと思います。あの地元の方ともお話しされたんですか。はい、青島の方に事故調査に来ています。飼いさん、その後猫の様子どうですか。はい、皆さん元気で、寒い冬を超えました。はい、大丈夫です。これから暖かくなりましたので。はい、なんか猫ちゃんみんなちょっと。 そうですねですやっぱり、あのー、食欲旺盛ではいいつもよりはたくさん食べますよ<笑>久しぶりといううんね、すごく喜んでくださってそれとやはり匂いがなくなったことをすごく喜ばれてました匂 い, いっていうのは あのマーキングの匂いが減ったっていうことで、オス猫のシャーっていうやつがシャーっていうやつなんです。あれ臭いんですよ、ねで。すごく臭かったんですけど、今回行くと本当に匂い、あの匂いが少なくなっていて、あまあ、それがあの喜ばれてました。いろんな変化があるんですね。はい、で、今回私行ってあの嬉しかったのが子猫が一匹もいなかったんですね。 もう時期ですよねそうなんです繁殖の前回はあのボランティアさんがたくさん連れて帰って里親探しして大変だったんです病気の子も多くてでも今回ゼロ匹、まあ、当然なんですけど<笑>それは正直うれしかったです、ね、えこれ島の人たちもほっとししてるんでしょうねやはりあのお世話されてる方が子猫のなぎがらをあの埋めるのがすごく辛かったと。 それがしなくて良くなったし嬉しいって言ってました。今回あの初青島に来られた西田さんどんなご感想をお持ちですか。はいえー、っと私がこんなに猫密度が高い島に来たのはもう初めてでやっぱり猫の多さに圧倒されました、はあ。この密度の高い猫ちゃんたちを手術したと。 聞いてどうですか普通じゃできないですね<笑><笑>やっぱり根気がいると思いますんん今回取材フランス国営テレビの取材を現地でもね皆さんお受けられたといういどんな様子だったんですかどんなことが行われてたんですかフランスでは何度か青島のことが報道されててで、もっときっちりとした番組で取材したいということで 実際に猫の楽園というふうに最初フランスでも数年前に紹介されたみたいなんですけれどもその実態はそうでもなかったというやはり手術の必要性というのを今回の取材で強く感じていただけたかとは思いますエス悦子さんは今回のフランス国営テレビさんの取材で何かお感じになったことはありますか あの猫問題っていうのが、あのー、近年日本でも常に大きく取り上げられていますけれども、うん、世界中も同じようなことが起きているっていうことは聞きました。<笑>例えばたとおしい古包それからやっぱり捨て猫問題、うん、で手術をどう広げていくか同じようなことです。だから日本が特別悪くくもなく っていうことで、ただやはり、あのこれ、これだけ大掛かりな T. N. R. をしているっていうのは。あまり聞いたことがないっていうふうに聞きました。そうおっしゃってたんですか。はい。おフランスでも。おフランスでも。はい。フランス国営。 どういった理由で来ていただいたんでしょうか s FRANCE のメディアの中でいくつ s 短い記事が p 島について e ったんですけれどもちゃんとした長いレポルタージュというのはなかったので実際に現場に足を運んで実際どういった場所なのか島民の方がどういうふうに生活していらっしゃるかを取材したかったということです。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 Alors, plus que la forte présence de chasse, ce qui marque le plus, c'est、euh, le dépeuplement, le fait qu'il y ait vraiment très très peu d'habitants, et、euh, c'est assez représentatif, je pense, de la situation、euh, au Japon. Neko, moi, je pense, c'est un peu comme ça, mais c'est un peu comme ça. フランスの人たちにどういうふうにお伝えしていただけますか 猫、えっと、の, あの避妊、虚、え、勢、ー、手術に関わられたあの NPO の方に取材をしたんですけれども、えーまあ、その方以外にも、ですねあの も, もしかしたらも う, もう一個、猫の島と呼ばれているところを日本で取材するかもしれないですどういった問題を抱えていると、猫に関してはお感じになったでしょうか、最後に教えてください。 Ah、oui, alors on remarque que beaucoup de chats sont très affaiblis, maigres. Il y en a d'autres qui ont des blessures au visage et ça fait beaucoup de peine de les voir comme ça. a l o n r o s sont i e n i o n t b e n i l o n t b e n ils mal, ils n a l i s s o t m ils s o n m a s s t mal, o mal, i n t a l ils s o n a s s o t mal, i t a l ils sont m a o n t mal, i o n t m a ils mal, i l t a l i s sont m a ils o m a s mal, i o mal, ils sont mal, ils sont a l i s sont m ils s a i t m a a l i o n t m a mal, i l l i s s o ils o m mal, a a n o s o i n t m o m i n o n t m a o n o n o n a i t a m a t m a i 入ってますフランスではこういった問題は起きてないんですか es que Alors, je crois que、euh, oui, ça arrive assez souvent de stériliser、euh, les chats. Alors, ah, non, je ne sais n pas. Fukio Je ne sais pas. Je ne sais p u s Mais m a e n t e n a n t le Japon a pris du retard、euh, vis-à-vis de la situation en France. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une vraie conscience animale et les personnes qu'on a rencontrées, les membres de l'association, mais aussi l'habitante sur place. 本当この問題に関しては取材した方もそうですし島民の方もすごく猫のことをいろいろ真面目に考えていて<タッ>あの、まあ、しっかりと対応しているようだなというふうには感じました。ありががとうございいますすぜひあの取材したた番組を見てみたいんですが Est-ce que c'est v o i l me Deux Merci e a Merci. à GOON n e u o さんの取材に行ってらっしゃる Merci, BOKU. Goen-san, je Merci, BOKU. Merci e あの今、日本はもちろんですが世界からもいろいろお客さんが訪れる青島ですけれどもどんな島であってほしいなと皆さん思われるでしょうか、まあ、そうですね、やっぱりもうこれだけ世界中にのお手本になるあのというか世界から注目されててあの世界の猫島のお手本になるような本当の意味での猫の楽園になってくれることを祈ってます。 えつ子さんいかがですか。同じくです。<笑><笑>はい。西田さんははい。そうですね。穏やかに猫も人も過ごしてほしいと思っています。<笑>動物基金さんこれからももう全国規模で活躍されていらっしゃいますが、一つ猫ちゃんたち動物たちのために、はい、引き続き猫代表としてよろしくお願いします。はい、日本中走り回りたいと思います。<笑>猫のためには い, はい。どうもありがとうございました。はい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 国道56号沿い、伊予郡正木町、神楽動物病院は猫ワンを応援しています。山と動物病院も猫ワンを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 ェローグループで IT を学びませんか建築家になってなれるかも夢を広げるェローグループ ねこわんそろそろお別れだよねこわんはご覧のスポンサーの提供でお送りしました